ここは母の実家間違いなく母の実家だじゃあなぜこんなことになっているあああっあっあっあコ。母ちゃんに子守りを頼まれたああ私もここ出身でサキさんには昔大変お世話になった私も夏休みで帰省中だったしというか そもそも先生は子供の世話とかできるんですかああ、あら、お姉さんとこおいでこの世の終わりのように泣きます実を言うとさっきからこうなんだ私が近ぬるとすぐに泣く私は子供に好かれたいのによっ<笑> よろしんと、ペロメテゴケッレイ、よろしん実は今日、親から早く結婚して孫を見せろと言われてな。結婚ですか。先生、真面目だから、相手への要求高そうですもんね。c i e と、t o ああ c i そんなことない、普通だ。年下で、面倒見がよく、子供に好かれている。ミサイルスンボン。年下で、面倒見がよく Bueno! Bueno! さたまにはいいなこういうのも。 はい、ケッこコントニサは入らなくていいのかはい大丈夫です。おい、i d というか、一緒に入ったら。ああ、やわらやんてんじ。おめ、ね、そんなに見るのののてまなのかなかだだ、ったらあ何してんもよわ ¿Moriste? Por desgracia, sí. Pero sobreviví. í ¡Oh, n、no! o、no、s é por qué creo que esto ya es romance. ¡Aprovechalo! o a r o v e c h a l o ¡Yo quiero de esa mierda! a e l i c i a n a i a 私がが母になれるる素質があるということとだ ¿Tiene だ <laughs> <laughs> <laughs> あは相手けぞわかってます